やっぱり黒貴重だから銀色は目立つな。おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。レンジです。今回の動画はレブルのフロントフォークカバーを作成する動画です。まずはざっくりプロローグから。1レブルに汎用サポート金具を付けました。2黒貴重だから銀色目立つな。3金具を黒く塗装しちゃおう。4やっぱり黒の方が目立たなくていいな。 5フロントフォークも黒くしたい。6フルタッチアップ塗装。いやあかんやろ。7ならカバー作ってあげればいいか。8個の動画。米印手芸なんてほぼやったことのない不器用な人。フロントフォークカバーは純正品があるんだけど、こんな理由から自作カバーになりました。1純正品は金属でできてて、一度ハンドルバーを外さないと装着できない。 2レベルのフロントフォークは錆びやすいので定期的に外して合成材を塗ってあげたい。3時分で作りたいまずは買ってきた合成四角をカットしていきます。その後にマグネットシートを 14cm の長さで切り揃えて貼り付け、ボンドを塗って折りたたんだら、完成。あ。 一なんとなくやってみた。失敗、なんとなくやりすぎ。二十六センチメートル十六センチメートル。失敗、のりしろが小さすぎ。ちょっとだけサイズが合わない。三十八センチメートル十八センチメートル。折りたたみ。上下一点五センチメートルかぶせ。 左右 1.5cm かぶせ、縦 15.0cm、横 15.0cm、14cm にマグネットテープをカットして、上下 2cm、左右 1.5cm のところで貼り付けます。で、上下 1.5cm のところを折ります。このボンドめちゃくちゃ柔らかいのでたらし注意 で貼り付けたら重たいものを乗せて乾くまで待つ。まず出来上がったらレブルにつけてみます。おちょっと生地が余ってるけど、様になってきましたね。少し改良を加えながら煮詰めを作っていきます。38センチメートル18センチメートル折りたたみ上下 1.5 センチメートルかぶせ左右 2.0。センチメートルかぶせ縦 15.0 センチメートル。 横 14.0cm 上下左右はもっと被せてもいいかも相変わらずごちゃごちゃした作業してるけど容量を掴んできましたでボンドつけて折りたたんで上に重しを乗せますちょっとボンド少なすぎましたね浮いてる感じがするのとその浮きが原因でボンドの塊が内部で生成されちゃったみたいです 改良とはここで30分待ちの間に発見したアロンアルファエクストラを使ってみる。やっぱり違いますね。すぐくっつきます。使う材料、ツールの大切さを感じますね。用紙、そしたら両方つけていきます。の前に追加処理をします。 追加処理、その1、防水スプレー散布。合成比較なので裏地が水分を吸ってしまう可能性があるので、まんべんなくプシュー追加処理、その2、防錆紙をカバーより少し大きめにカットする。レブルのフロントフォークは錆びやすいらしいので、できる限り錆びさせないための対策として採用しました。効果ありますよねどなたか教えてください。 まず一旦フロントフォークを吹き吹きして、くレ 66-6 で軽くコーティングしてあげる。錆びやすいからという理由でたまに塗ってる。これで OK。そしたら防制紙を巻いて、で、作ったフロントフォークカバーをくると、ペタ、いいね、マグネットだから取り付け取り外しも簡単。完成。結果、 フロントフォークカバーをえフロントフォークブーツはどうするって稼働箇所にはこの方法じゃいけないブーツは蛇腹で作るのか今回の学び 一号成比較って使いやすい。に使うツール、道具の選定は大事。今回はかなり簡単な G でレベルのイメチェンをしてみました。正直フロントフォークカバーだけだと、そこまで変わらないので、さらに手を加えていく予定です。次の動画になるかはわかりませんが、もしウップされたら見てもらえると嬉しいです。この動画がいいと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録ボタンをポチッと。